j w a v e j w a v e r a d i o 坂本ここからは僕ゆ s a んと長嶋理香子そして坂本龍一さんの曲 で, ので、はい、お送りしていきま す, あきま す, りますじゃ あ, あ今日、はい、今日は誰からやりましょう か, か, か, ょうかうじゃあ教授からお願いしますそうですかはいそら、はい、ごとさんの「トシ」っていう曲ですね はいいいっすねこれはい、うん、ですよねすごいいいですよねこれ83歳のおばあさんが歌ってるですね、えーまあ、自分のおばあちゃんですねはい、うん、<笑>でもその自分のおばあさんの声がこうやって残っていくのとか羨ましいですねいいですね素晴らしいですね、うん、孫さんがねそうやってやってあげるのは素晴らしいですねね僕も残しておきたかったですねもう亡くなっちゃったの そうですね、最近あの僕の亡くなった祖父の口癖だったっていうか何かあるたんびに「それはいいそれはいい」と言いましたっていうあのひょっこりひょうたん島の名台リフを僕の祖父はよく言ってたんですけど、うん、それをすごく思い出して<笑>あれもまた聞きたいな祖父の声でって思いますね時々僕してないんだねしてないですね長嶋さんは祖父母はもういや亡くなった ちゃいましたまでもたまに夢に出てきます、うん、結構鮮明にうんなかなか録音ってしてないよね僕もしてないも、うん一てよかったな、ねうん、お父さんやお母さんの声とかも残ってないですか、うん、その な, ないですねうん、なんか照れくさいよねそうですね親とかねうん、うん 子供は撮りやすいけどねやっぱね<笑><で><笑>ねまたなんかあのこの間送ってくださった人がまたありましたね同じ人かな多分あの子供もの水野さ ん, も水野さんあそうそう水野さん、うん、あそうそうそうそうそうそうで す, す、ね、982511、うん、年前だねねこれもすごい好きでした全然音楽じゃないですけど、まあだけど絶対ずるいよねそれはね<笑> い<笑>いに決まってるもんね。